敵は城より出て不尽に全面の防御を固めています白から出て我らを防ごうと不作の極み死よお前は囮となって南を攻めよ昭和敵が死の舞台に釣られたらその背後をつけ 本し縁を立てたどんな男かと思いきやコーソ飛んだボングよこんなくだらぬ戦すぐに終わらせてくれる加工派のは名称加工エンドラのご長男 そう怖い顔しないでくださいよ準備ならとっくにできてますって<笑>まあいいこのような戦どうせすぐに終わるシオお前はコウソンエンという男をボング以外の何者でもありますまいこの戦すでに勝利は見えていますしかし すぐに新たな乱が起こりましょう呉は孫権を中心に結束していますが義と職はかつての国の内も外も均衡が崩れた状態です<笑>その通りよ全くくだらぬようになったもの行くぞこの戦早急に終わらせる死は手はず通り南方より攻めかかる。<笑> 敵の目はそれで引きつけられるように今日は東側に布陣せよ敵の防備が薄くなりしだい奇襲をかけるのな父上高専門はそんなに大した奴ですか<笑>わざわざ俺らが戦う相手とは思いませんでした将軍兵器にはくだらぬ戦もせねばならぬ責任ある立場とはそういうものだゼロ やっとしたら進軍を止めようその場で敵を挑発し誘い込め張り合いのね敵だ出てても勝てるぜやつらは臆病風に吹かれて逃げてしまったかしおしてやろう父上戦の最中に考え事ですか退屈な敵であることは否定しません 凶器の戦を思い出していたのは我が英知を傾けるのに値した戦の子を待つな仕置きしてやろうおお一段とそえておいでですなぬせろ 違いい強いオーバーだったか撃唱<笑>私が撃ち取った報告<笑>敵軍の一部が動き始めました固めていた防備をこうもたやく崩すか引き続き用地を抑え 南に敵をおびき寄せろ 次の策を講じねばな。 逆に勝てると思いかはい、白気 し, してやろう<笑>王国、さらに多くの敵が南に向かっています白。せ内外の敵が面白いように釣れる牢状しようとしまいと結果は同じだったがつまらな戦はもう十分 東側より奇襲を仕掛けろ強気らしいたぶりよし我らも武名を上げるぞ 逆に勝とうなど笠原遺体は ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ど, どうかお許しくださいませ<笑> 戦, はつの戦うか守るか逃げるかるか死ぬか僕が戦うべと今貴様ら本愚に残された法は死しかないわ ら策に組み込んでやるとしようしお<笑>きしてやろうしお<笑>きしてやろうしお<笑>きしてやろうひげを取る 幸せにいたしますゆえ何とぞご容赦を反乱を起こしたことそれ自体は大した罪ではない貴様の最大の罪は 反乱を起こす際があると思い込んだことだ己の器を知らぬボングがメッセ己バカ友の乱築サーニが繰り返される虚なしき世だよもや 我が妻を持て余すこととにななは悲大の父称芝居は光尊縁を滅ぼした自らの能力をわきまえず義に背き猿翁を自称したボングを愚者に対する怒りが収まらぬ中芝居はある男を思い浮かべる。 五条源に散った不正室の天才諸葛亮この虚勢が消えし後天下はその様相を変えつつあった儀は宗妃の後継宗永に無道な行いが目立ち始め揺れていた呉は衣食の争いを見つつ国の安定を図り守りを固めていた。 諸君は疲弊した国力を回復すべく沈黙を守っていたそんな折魏では宗英が没し妖廷曹方が後を継ぐ曹方を支えるは魏の皇族である大将軍曹操と芝居だが芝居は惜しげもなくその権力を手放し 引退する権力が二分しては知性の混乱を招くそして諸葛亮なきあと小野が祭に匹敵する人物はいない公孫園との戦でそのことを実感した鬼才は表舞台から去ったこうして実権を握った曹操は 発揚のため職に出陣芝居はこの戦に参戦せず自身の芝生を派遣するにとどめるそれは皇敵主を失った男の寂しさにも見えた。 地には伏兵を受けるとなるとこの両末がうんこんな暗闇で地図とニラメっこかい誰だっけ自分は当該と申すものあなたのお父親から幾度か教えをうまったことがあります<笑>堅苦しいこと 芝生殿に申し上げたき義がありますであんたは失礼は承知ですが我らは我らのと進言してみたものの玉砕か俺が言っても同じはい芝生殿しかおらぬのです<笑>芝生殿あとは